問題です。真相の迷宮、断罪の森。経験値4倍。元気だスマッシュポテト星2。ベストスマイルさて経験値はいくらになるでしょうかシンキングタイムスタート5秒前。4321